どうやら200段300段上がるんかねさあ上がろうよっしゃ上がるでしょ最初から上がるんだね はじいやこれ942段もあるかこれ死んだ もうあばかい、ね、これだ138だ。138だ いらっしゃるかねいらっしゃるいのね。 はい、到着ですか。はい、ありがとうございます。二百五十万。大変。だから。 ほら降りどうか、えー。やっぱり30分はかってますねほらほらや降りるら20分ぐらい降りるか20分で重装備だってなんやかんやいっぱい荷物持っとるもんでね持ったこて。この最後の階段がまあ<笑>きついねこれ。 二百五十なんだけどきついわこれ。奥は見えないもんでねよくきついになって。ああ帰るの楽や。 これ、石の階段を見に来るだけでも寝落ちあるねすごいこと階段間に合うにはたまらんねやなこれこんなんですよこうこう左に曲がってますからね踊り場のあと、ね、左にちょっと曲がってますからねでこれ下はずっとこう、まっすぐ行って見えないんですよね だから上から下見たらね、階段ちょっと下ってみたいなと思うね、これ。思いますね。これ、まだ下見えないやからね。ほ、は、ら、あ、これはいいね。これはいいわ。この階段の曲がり方がすごいね。いいね。右左に曲がってるね。れは最高や。 でこれは踊り場までまっすぐやろ。もう基本的に古墳のね。 集会はずっとやってたんやけど、もう今回で終わったんで集会するのね。今日でもう最高でございます。まあ、廃所ぐらい回るけどね。まあ、記念する日でございます。ああ、回りましたよ。随分回ったね。大型古墳がほとんど回ったか、近畿は。ああ、見えない、ここからは。あら、見えないか。これはもう一段、もう一回やね、これ。もう一段降りて、ね。 これは誘われるね、この階段見ると。すごい階段でございます。いやー、これでね。古墳の集会全部ね、今日で終わりですから。いやー、大変でした。もう一年ほど前からね、この、この。春日宮。 春日の宮天皇妃かね一年もっと前かな一年半以上前かぐらいにね、リクエストいただいて、何回か行こうとおったんやけどね、どうもね、車の涙ビ山の中やからちょっとね、来れなかったんで、去年何回かトライして、一回、上から一回、下から一回。と、前回が下から一回。前回はもうあの藪はね、 帰れな い, いことで残念したんですよ今日はねそれをね打 ち,、あのー、打ち破るほどねいい情報頂きまして田中さんからねあの藪越えたら道あるで言ってあれ聞かなかったら来なかったんだけどねもうやめて終わりし た, したかったんだけどねああはははは、降っりてきましたか これですからね250段ほどありますけどね